負けた方が、昼飯おごりパンチ ン, ゲームパンチングゲーム無理だよこれ結果183です最高<ス>あれいった<笑> 80 888888円<笑><ー>はいということで<笑>大商店街を今スタートしてます<笑>まあねなんか食べたいものはありますかないな<笑>いんだ入る<笑><笑> 押すなおい<笑>だからまた曲がる<笑>また曲がるんよ全然指差されないじゃん全然食べ物もないしな<笑>食べ物1個もないしな<笑> 1円も使うぞ終わるぞ行くじゃんとりあえずドローンセグウェイアクティブ専門グッズケステリ好きな服の銘柄何銘柄っか書いてタバコみたいな<笑><笑><笑> 名古屋に住んで何年目だよお前。どうだ。え<笑>、ね、第一ちょっと映ってよ早く。第一キバキバのギャル。ロープロやないとさ。じゃあサいド で, ドドドで食べ歩きする。<笑>サイドでいろんなタテーブル回って。可愛い。とりあえずキバブク。<笑> 展開じゃなくね。頂点外じゃなく、ね。<笑><笑>ただの、ロジ、ロジ。ただの大通り<笑>。<笑>おならやめて<音声>。絶対名古屋の地下アイドルの歌。違うん。何、誰、誰。なんていうアイドル。あのー、<笑>すぐ出ろ<笑>。<笑> このから揚げ食べよ何食べるはい、ということで今頼んだのでちょっと待っていきたいと思います今日はね普通に食べ歩きをしたいと思います可愛い子がいたらナンパしていけて<笑>ナンパしながら LINE 聞けたらなっていう感じですね多分名古屋の子とかから揚げおごるとか言えばすぐ「ああホテル行く?」とか誘っていきそうなんででっかじゃあ待っていきたいと思いますビビ太郎あ げ, あげ 出ました食べ歩いてねえけどなこちら味噌カツ味噌カツの唐揚げで、タピオカとここがコーラですその辺でカレーいただきますあったあったうまっ いただきます。 こんなところで尺そんな撮ってらんないですよ。あと五十店舗回るんで。え？え、ね？ちょうどタピオカちょっと。<笑>ちゃんと。<笑>ラスト一個いただきます。オッケー。今日ダルいなオッケーとか。 いバフバフブ。気持ち悪い飲みます英っちゃ 英, 語英語言ってそうでないん全然意識してないわ確かに英語意識してないわっ0 0回と か, か, かないですもんねはい2軒目いきたいと思います これ強いじゃんこれヘビーだなゃあめは何やこれにしようあややっっぱやっぱここにしうれするるわめめんんどどどくくせせ怒られてる顔して顔あ<笑><笑>ぞお先にきますあげるわ。 ひげにしか目いかんしお い, <笑>いただきますうんどこにでもあるうい<笑>しいわやっぱねこういうのって母性本能をどれだけくすぐるかで視聴者って増えるか増えないか決まるんよどうやって母性本能をそう脅かすっていうかあるやんじゃあ先いいよこうやって おいスクリームが多い、材木がけられる。<笑><笑> 一発ギャグで繋いとってどうぞ一発ギャグ愛してるよついラ<笑>ッシ一口いただきますうわうわうわ<笑>汚い<笑>手出てきたよ だね、まだ<笑><笑>それでは次の場所行きましょうジャスティン・ビーバーおおチーズマンやっぱな国家試験持った男は違うなあまだ決まってねえよ小材と茶色マスクつけるもんな3品目3品目何ですか何ですか3品目 はい、ということで<笑>熱いうちい あ, あ、すごいすごいすごいすごいいただきます大根うっあっ熱っ、うん、おい<笑>えおい食べないよおいしい伸びる瞬間とか全然うっつさない人やチーズの味がする うはい完食。 ごちそうさまでしたごちそうさまでした<笑>はいということでえー、っとですねまあ、まず最初にから揚げを食べましてウーロン茶タピオカあとクレープそういうのはクレープそしてナン食べただけなんですけどまあ、ざっと、まあ、目標1万円 を, を目指しながら<笑> 取ったんですけどもちっとねシンプルにお腹いっぱいすぎて残しそうなもうチーズラムギリギリあったんでお纏いちょっとここでね終わりたいと思いますごちそうさまでしたまた名古屋で会いましょうどどこ行くじゃあとりあえずとりあえずなんか黒い メイドリーミン。